Baby k i l l m e g u o s <laughs> o k m u s s i g o s o k m u s s i g o s o k s o g o s o k moussi g u o s o k m u s i g o o s k u s i g o k sok s o g o s o k m o u s s gooseok m u s o k sok k g u o s e o k moussi g u o s e o k moussi gooseok m o u s s g o k u s s g o s o k u s s g o s k sok k sok k gooseok m o u s s gooseok m o u s s gooseok moussi g o o s u s o k sok k sok k gooseok moussi goosey g o o s e s <笑>ごめんなさい割と記憶あります。<笑>